メメイインンここころろかかららう温泉を紹介していーいきまーすやばい いやって楽しもうほんまにめっちゃ楽しみにしてた。ね そしてここはですね栃木県の那須塩原にある星野あかりさんですお部屋に、うん、岩の露天風呂があって で, で撮影をするっていうのを最近ハマってんの超贅沢やでしょで無理かハマってんのが、うん、そこで謎解きをする出たで謎解き<笑>でも私ねその温泉好きじゃん、うん、でも謎解きも結構好きじゃん、うん、謎解きいけるえちょっと ぐらい<笑>一緒に行ってるのは行ってんねんけど、隣で、ね、はぁ、はッってなってる。謎解きは誰なんだ謎解きは意外とね、あの、頭、弱いの、ね<笑>。あ、じゃあ、のぼせるかもしれない。のぼせるのが私は見えてます。この辺をね、まみちゃんの YouTube 撮るので、そっち見てくださいね。<笑>ということで、行ってきますね、行ってきます。はい、ってことで、これ、なの、預かってきたの。ああ、これがプレゼントそう、プレゼントで、でかかっ 何が入ってて超気になるよね。気になる。意外と、意外、なんかね、でかいし、結構重量も。重いの。重い。で、しかもね、ででん。あなたたちに最高のプレゼントを用意しました。頑張って謎を解いて。なるほど。なんと、このバッグには、ででん。よく見る謎解きの鍵がついてるので、なるほど。で、今日はその謎も解いて、多分番号が出てきて。 それを開けたらプレゼント最高のプレゼン ト, ゼント最高のプレゼント超気になるじゃんもう開けるの<笑><笑>すっごいハードル上がってるけど大丈夫か絶対に開けよう<笑>頑張ろう謎的頑張頑張ります頑張ります頑 張, っても頑張ります、はい、<笑> 頑, 張頑張ります頑<笑>うことでこれを開けるために今から温泉に行ってきまーすよし行きますきまー す, ーすごーいやばいやばいきたーん<笑> 先生、入りますね。はい、あ、ついかもあ、いや、いい感じ。ああ、すごい、気持ちいきます、いきます。せーの、いただきます。いいああ、気持ちいい。おせ、結構くる。大浴場みたいなところ。はいはいはいはいはいはい。客室露天風呂。あ、そう、ね、初めて。超よくない。こんな贅沢。あ<笑>、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ。明よ。<笑> でも紹介してていい、いいいきまーすすすははい、ここんんななな感感じ、はい、で感じで、でででダダクダクとと、ね、れ美美人人のの湯湯っ<笑>だだ顔面つけないとっていうぐらいそう形式、はい、どんう、私のちだけの庭です。 贅沢めっちゃ贅沢ただ映ってる休があるんでこれで、ね、休憩できるやつのトロトロじゃないなんかえっかなもうスベスベやんスベスベだよねトロトロトロトロだよしかもここはこの源泉ともう一つ大浴場に美容泉が、うん、だから2種類のね泉質を楽しむことができるんですよなんとえっぜいたくめっちゃいいやんだっけその 温泉を楽しみながら自分たちだけこの着する全部確かに楽しましょうさあ、でもする始めちゃう始めちゃ う, ちゃうじゃあ、ちょっと頑張りますちょっと持ってこようか今回の謎は、ベベーこちらになりますやエー イ, イ, エーイ皆さんも一緒に解いてみてくださいえっと、貼ってあると思うのでさて、行きましょう知恵比べだよえー、上者の皆さんと<笑> うちらの知恵比べいきます。はい。い後ろ刺す。だからすごい簡単なんだけど。え？もうもう溶けた。え？<笑>え簡単。え待って分からへんでんけど。<笑>え？あと多分分かったよ。<笑>お手が温泉。肩が簡単でしょ。卵を向くこと三なんでしょ。散らかってること三なんでしょ。規制物を金銭に変えることでしょ。 南京に似てていいいることがでしょ早くななももううっん、ね、<笑>取りたい。りか 皆さんってください取りたい取りたい、はいいいいたははははここれれれ B B の問題です B の問題ねでこれは私けけそうえ、え、そう早早早 あ, れあれピンちい早い分か半半半身身身、はい、身浴半身浴足湯身浴全だから B は半身や、ねはい。解けた早い はいその難しいやつだけノー動画形すると3文字なんだよだから「アリ」とか「オリ」とか熱いよ「鳥旅」1人「イリイリイリ」「121人あっ2人!あ」「322」人 2! 出「出た出た2222だから NININ」 うんで横向いてるよんか N が横向いてるよ ZIIN 何にんじんにんじんはーあああああああああああああああああああああああああああああああああはい<笑>。はい、こあああああああああああああああああああああああああああああ読むあああああああああああああああああ 時時時時時時時時半身あいい二二二あちっ二二あちょっと開けてーう おお願いいいだからちょっとそんないあ、っいいったーやったーめよちゃやったーいいよ開封しますああ何おめでとう温泉といえば何 いいもの入ってるよえ、どからいく<笑>えっと…メインどころから行こう。メインどころからででーん謎の袋、はい、開けちゃうで開けてくださいこ<笑>れすごいこれすごいよこれはやばいででーんじゃんおちょちょこ<笑>といえばといえばといえばすごいよこれな<笑>見て日本酒 贅沢贅贅沢贅沢カルわみ大大丈丈夫夫組合せけどすごく<笑><笑>てこと日本酒温泉でお酒を飲むのはまみちゃんの YouTube でやろうと思います、はい、ということ で, で見に来てね行、はい、ってくださいじゃあね熱い ま, まみちゃん じゃあねーね<笑>解説編、はい、はい、軽く解説をしていきたいと思います<笑>はいではですね、おりたりね、はてな、はてな、はてなってことは、このはてなに共通して入る二字をローマ字にするとっていうことなので三文字、まず三文字のね、一二一で一と一が同じローマ字が入りますので二文字の同じものが入る<笑>っていうことで、だいたいこういう時は数えていきますはい、一二三とか、あと一月、二月とかやっていくと 1人2人で3人4人5人ってことで2になります NIN ですねということでこれをこの当てはめていくと NIN1 が横になっているので N を横にするとゼクラになりますので NINZIN ということで人類になりましたねはーい次 B の謎 はい、こちら B の謎ですけどこれはね私たち洗うんですね温泉のね洗いますでもよく分かったと思いますこれ全 身, 浴 全, 身浴全部使ってるはい全身浴半分だから半身 浴, 半身浴足だけだから 足, 足湯ということでこれは半身になりますで C の謎ダデンこれねめっちゃ簡単ですよお背が温泉肩が簡単 卵を産むのは三段仕上がっているのは三 段, 三段<笑><笑>ということでこれ金銭を同じようにすると金銭<笑>物も金銭に変えること南京に似ている言葉ということで監金になります C が監禁これめっちゃ秒でと言ってたよね病お世話を持っていた確かに私は思っていたんではいということでこの 最後はアスです夏、ね、のお謎はその ABC を使って ABC の間をそれぞれ読めってことで A が人参人参でもなんでに出たんじんにんじんのにじとにじの間が3じで何だっけ半身半 身, 半身だから箸と箸の間で9で半筋なんできと柿と柿の間で1 ってていいいいうこととででで数字がが出ましたそれで見事何てまししたたれれ見事何のるなりゲットでーす まさかこんな最高のプレゼンシーン冷くすぎない温泉に浮かべる<笑>これはもうしかも綺麗に浮かぶもんなさこれねさっき浮かせてたんだけど来たかなとって<笑><笑>ということで今からこれをしなみまーす鈴木、はい、あまみちゃんの YouTube でしなんでいたてください待ってまーす<笑>